ストローの紙袋みょーんストローの紙袋みょーんお前さ猫飼い始めたらしいじゃんどんな子なのうんとあこの紙ナプキンに書いてあげようえー、っと丸くておコロコロの太った猫か目も丸くていい白目がちで、うん、ふんふんふん 軽くて限りなくドラえもんっぽいな顔が白と青でドラえもんじゃん人<笑>んちのやつじゃん何してんのいや外にいたし首はついてたけど首はついてるってか普通家に連れてこないよなんかのび太くんとか時々泣くけどああかわいそうに返してあげなよ いや、ストローの紙袋妙をするななんで話の途中だったじゃんいやうるさいじゃないでしょドラえもんの話途中だったでしょえっドラえもん好きなのお前、こわ